全話から 0.7 ポイントのダウンとなったものの、平野がクライマックスで見せた圧巻の演技に注目が集まった。黒詐欺ワサギによって家族を失った平野演じる主人公が詐欺師たちに立ち向かっていく物語です。第5話では、家族を奪った万同意や郎を演じる詐欺師をついに追い詰め、最終決戦に勝利。 その後は復讐を果たしたはずの主人公が雨に打たれながら号泣するエンディングが描かれました。放送後、SNS では平野くんの泣き演技が精すぎた。泣き崩れるシーンにこちらも号泣。と平野の演技を絶賛する声が上がっていますテレビ式者。平野といえば先日来年5月で金プリを脱退し、事務所も退場することを発表した。 そのため、クロサギがジャニーズとしての最後のドラマになると予想される。そんな中、脱退発表が影響してかドラマの現場には迷惑ファンが殺到しているとい、11月22日のふみはるオンラインが住宅街でクロサギの撮影を行っている平野の姿を写真好きで報じました。 記事によると撮影現場には幸せをくれてありがとうという文字入りのうちはを持った女性ファンが約30人も集まっていたのだとか。これが金プリのライブならば問題ありませんが、今回は他の俳優やスタッフがいるドラマ現場ですから、迷惑になりかねない行為です。そのため、SNS 上の良識あるファンからは、俳優平野として参加してる現場なんだからやめてあげて。 これはありえない。常識がなさすぎる。同じファンとして恥ずかしい。彼の仕事を邪魔してほしくない。と、非難豪豪となっています。前でテレビ指揮者。平野を応援したいという気持ちがあったとしても、ドラマ現場でうちを掲げるような行為は多くのファンがマナー違反と考えているようだ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。